もしもしああ、お母ちゃん、久しぶり。急にどうしたん仕事今ちょうど終わったとこよ。ああ、うん。順調やで。期待の大型新人なんて言われちゃってさ。はは。うん、うん。だから心配せんでもええよ。じゃあ、もう電車乗るから、着るね。おやすみ。